なんとかったここ大学の講義室のようだなサトネティそこを出た廊下の突き当たりに公衆電話が置いてあるそこが出口だ了解東京エリアの調査は仕切り直しだな あいや何でもない学生が出て行っただけだ出口へ向かう出じゃんまさか エージェントザックエージェントだもう鍵 け, けられたか銃は効かない何か別のものを送ってくれ全部避けられる待て エージェントと戦うなんて無理だ勝てるはずがないちょっと待ってろくそっとすればザンク日本刀を送ってくれお前何を言ってる剣術の訓練プログラムで俺は成績トップだったろ銃の扱いより慣れてるあいつをぶった切る山の危険すぎるちょっと待ってろすぐに近くの出口を開くからそれまでザンク早く Thank <laughs> you. お前まさか覚醒したのか 今から出口へ向かう。